ぼくちゃん、さんもに、きらーい。さんもに、きらい、きらい、きらい。いそざき、さんもに、弾圧しろ。いそざき、わかったぼっちゃん、いそざき、わかりました。そんなの、鉄像ですよ、鉄像。高市大臣、じゃあ、鉄像じゃないと判明したら、大臣も議員も、やめてもらって、いいですね。いい、ですよ。結構、 ですよ総務大臣の松本です。小西議員の指摘された文書は、総務省の正式な行政文書であります。これで、高市大臣は、窮地に追い込まれたわけです。およよ、およよ。そのような電話は、えー、しておりませんし、これは、あの、不正確であると、理解をいたしております。 参院会大臣は、あの捏造という表現使われてましたが、今日は不正確という、ちょっとあのトーンが緩んでるような印象だったんですが、今でもこの捏造という認識で変われないでしょうか あ, の、まあ、あ, ありもしないことをあったかのように、えー、作るというのは、捏造であると思っておりますあの、そして内容は不正確であると。引き続き、捏造だという認識を。 대주관캔더트장착용수소탄시험에서완전상응조선노동당이조선이끄는힘 君とも同じ。<音楽> 無理な人靠近の夜間